ぬお、あれは魅惑の箱。セノバイトじゃな。すぐ鉢合わせるのも嫌じゃなー。様子見しようかの。は、早速おぶせが揺れとるわい。わしが箱を拾いに行くぞい。あれもしかしてわしバレてないバレとらんかった。 箱何回も取りに行くの面倒じゃから、ギリギリまでもっと効果のじゃがこの鎖がうっとしいのーすまんは姿セのバイト苦手なんじゃ。担いでから解除じゃ。フック近すぎるじゃろー。 何この出っ張り？ちょ鎖で助かったわい。 お飛び寄った。深で直した始発電機じゃあ、そういえばわしセルフケア持ってるんじゃまだ一人しか釣られてないから治療しとこうかの。あ、二人目じゃもしかしたらわしよりもみんなの方が、セノバイト苦手なんかの 箱金穴ひあいたいの能。みんな救助頼むぞいちびとのスイッチついとるのかここで解除するとどこに出てくるのじゃあ真横 なにるれあゃったのか 発電機そこか少しだけ横借りるぞい。 あれ飛んだクレアは2回目じゃから守ってあげたいのうも絶があるのー と片方が手放しただけで発動はバグじゃよね一発目が早すぎるんじゃ。 わらわらわらわらわら。何カクサリ狙っておった。 どっか行き寄ったゲートありがたいのークレア一応ゲートの中へ行くんじゃ急いで逃げるんじゃ謎にキラーと噛み合ってて助かったわい Thank、you